ストレッチは愛してる。大好き。ありがとうの言葉を使いながらボディをストレッチしていくというストレッチ、素敵な画期的なストレッチ、このね言霊力をね。使っております。私、言霊伝道師のスーパーパントの電動 cc スタジオです。よろしくお願いします。はい、ではこちらを見てください。あの、この言葉はねえ、2回言うと8カウントにありますので、これ2え8カウントをこの言葉使っていきます。で、だいたい1セットでいくんですけど。 あのちょっと必要な部分は2セットってシスターお声がけしますのでワンモアセットって言ったら2セットだと思ってくださいはいではですね重要なのはビフォーアフターのチェックビフォーをチェックして終わった後にアフターをチェックしますそうすることでねご自分のねあのモチベーションがアップいたしますは<笑>はいいおはようございますさあ今日もねスルーバージョンでいきますすいすいバージョンということで、えっと、まずはえーえー、っと えー、とあの日ね、足振りまで行きましたの、ね、で、今日は足を回すところです、足首を回すところね、指はぐさっとさしておりますね、指はぐさっとさして、足首回しでございます、くるぶしを持ったら、これをぐ る, ぐるって大きく回します、肘もボディも使っていく感じ、これ、シスターはお膝を曲げてますけど、別にお膝を下ろしたままでもいいです。 ただあの、つま先が、ね、床にぐって当たっちゃう方いらっしゃると思うんですよ、姿勢も当たっちゃうんですけど、こうこうそういう方はちょっと、まあ、上げていただくと、大きく回します、これを8回やって、反対側も大きく8回、肘とかボディをね、手だけでやるんじゃなくて、肘とかボディごと大きくやるっていうのも重要です、そうすると、ね、上半身も一気にほぐれます。 はい、といとうことで、この場面もね、出てくるのでこれもちょっと覚えておいてくださいあの足首さんは、ね、がっつりくるぶしの辺りをガツッとお持ちいただいてそんで回すくるぶしを固定して足先を大きく回すっていうところでございます足首回しはい、では後で出てきますんではい、ではご準備よろしいでしょうか今日もご視聴ありがとうございます、えー、始まったらですね、結構一気にいっちゃいますので えー、とノンストップでいくバージョンでいきたいと思いますはいでは、えー、前屈チェック両方の足をお膝を伸ばしたら両方の手を前にしてつま先の位置を確認しますはいつま先の位 置, あつま先の位置に手の位置を確認シスターはですねこの土まずの上側に今着ております、えー、背中の位置はこんな感じ でご自分のを覚えてておいいくださいで膝裏はどううでしょう膝裏の床との接地面の隙間、私は、ね、手のひら1枚入っている感じですで。ももの張り具合をチェックします。ももがまだ丸っこいなって感じ、これがほぐれてくると楕円形になってきます、はい、反対側もそう左右差も、ね、ご自分で気づいていただくといいです、ちょっとあのこのね、左足さんの方が、ね、ももさんはお 太, い<笑>お太い感じでございます。はい では、ご準備よろしいでしょうか。はい、はなさんおはようございます。では、今日もスルーバージョンでいきますよ。はい、では声でしないまで行きましょう。はい、左足さんの上に右足さんを乗っけます。そして指先を横に開くの頃から愛してる。大好き。ありがとう。2回手2211セットでワンモアセットの時はお声がけしていきます。で、次の動きしてたら、お声がけしていくので。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 愛してる大好きナイス相手は指をぐさっと手と足で握手足の甲を持って足先つま先ねじりせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き土まずをもの下側を持ってせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きありがとうくるぶしを待って足振り愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう ボディもゆすってどうぞはいここで足首回しせーの愛してる大好きありがボディごとどうぞ盛大に大好きありが反対回し愛してる大好きありがとはい愛してる肘も大きくありがナイス指を外して足振り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 はい、愛してる大好き笑顔でねはいケンカリさんですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き内ももどうぞ愛してる大好き内ももさん全体一体重かけて愛してる大好きお膝を立ててひっくり返して反対側の右足ふくらはぎせーの 愛してる大好き、ふくらはぎ外側さん、はい、愛してる大好き、お膝を立てて、ふくらはぎ裏側さん、親指入れて、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でね、はい、膝下ゴリゴリ、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう。 愛してる大好き膝周りゴリゴリ愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお膝を伸ばしてもも上グイグイせの愛してる大好き肘でも手でもグーでも愛してる大好きありがとうつま先を膝内側もも外 グ, リ グ, グイグイ愛してる大好きありがとう愛してる大好きここをワンセット はい、愛してる大好きこれ、あの、ねぎりに、はい、愛してる大好き、ありがとう、左のくるぶしさんをもも の, の横にのっけてもう、くるぶししごき、せーの、愛してる大好き、ありがとう、せでに、愛してる大好き、ももセット、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、ナイス。 ははい、では足を下ろしてお膝を立ててもも裏ぐいぐい、せーの、愛してる、大好き、もも裏ゆさゆさ、ありがとう、内ももゆさゆさ、愛してる、大好き、がっつりくさんで、はい、愛してる、大好き、もも外ゆさゆさ、せーの、愛してる、大好き、ありがとう。 愛してる大好きナい膝がクイクイ愛してる大好きありがとう声出して笑顔だよね膝したぶらぶら愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっとずらして愛してる大好きあ り, 愛 し, きありし愛してる大好きありがとうちょっとずらして愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイズはいそのまま足を後ろマムイドズワリさんいいいいマムイド背筋を伸ばして。 右の腰をももぐいぐいはい腰骨からすると落としたところをぐいぐい動かしてせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きここワンモアセットはい愛してる大好き笑顔でボディを使って愛してる大好きナイス骨盤転がし席筋を伸ばして左手さん左のお膝の外右手さんお尻ペた 骨盤転がしますよ。後ろからせーの、愛してる大好きありがとう、盛大に愛してる大好き笑顔で笑セせト。愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス、はい、背筋を伸ばして骨盤ねじり、はい、右腰いって左手様まっすっぐ腰と肘と肩回すせーの愛してる大好きありがとう 愛してる、大好き、ありがわうセット愛してる、大好き、これで最後ですよ。愛してる、大好き、ナイス、いいです。歌に合いました。<笑>ありがとうございます。はい、では右足終了。グッド、グッジョブ。はい、では足を伸ばします。右足の変化を見てみましょう。右手三枚です。はい、タッチ。はい、シーズは土。かかとの下まで行きました。背中の位置もだいぶ落ちましたよ。 はい、左足さんどうでしょう左足はまずはま、ね、ず真ん中あたりでございます背中の位置もこんな感じはい、ということでご自分のねあ、お膝の裏もチェックしてももも、ね、丸いかったのがだらんとしてまいりましたあこういうまでございますはいどうでしょうご自分の変化教えてくださいえー、っと水分取ってねここで1回休憩さあサクッと本当にパッと終わりますよ片足さん<笑>あのそして この流れでね。左足はもうさぐっと行きたいと思います。ちょっと休憩でございます。あの声出してるからね。息がね。あの声出して声出して る, 声出してる呼吸もね。できます。呼吸もすると、あのボディの中がね。あの酸素が巡って筋肉が緩みやすいです。なので、呼吸も重要。はい、ワンダフォーでございました。ありがとうございます。それでは左足さん行きましょうかね。ご準備よろしいでしょうか？しゅうさん、水分取ってなかった。はい、お水さんどうぞ。 お水さんお、お飲み物なんでもいいで。何しろですね、あの水分取りつつデトックス。ももの高さも変化しました。お、そうです、そう、ハさん、そういうことなんですよ。もあよく見るとね、変わってるんです、ちゃんと。で、日々ね、あのももはね、丸いままだとほぐれてないんです。これベタっとこうね、ちょっとお餅みたい。<笑>つきたてのお餅みたいになってくると、あ、ほぐれたなって感じ。 ははい、では、えー、逆側行ってみましょう左足さんお、はい、では左足にチェック手セットさあの伸びしろたっぷり、はい、この言葉も合言葉でございますよ忘れずにお願いしますいいですも重要だけど伸びしろたっぷりも重要でございますはい、では右足さんの上に左足さんを乗っけて指先からいきますよこの感じはち、い、指先 A、えー えー、指先足指ぐいぐいから声出していきましょうせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き大人に愛してる大好きありがとうボディも使ってありがとう大人に愛してる大好きボディごと愛してる大好き大人に愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい指をぐさんと握手 つま先足、うん、足の甲を持って先足先ね中性せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きボーディングも上半身も動かしてはい、まず下が足先ね中性せーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスくるぶしさんを持って足振りせーの 愛してル大好きありがとう愛してる大好きありがとうはい足を持って足振りアイセル大好きありがとうア イ, セル大に上下アイセル大好きありがとう上下アイセル大好きありがとう、はい、足を持って足アイセル大好 き, 大好 き, 大好 き, 大好きここチャレンジタイム両手両足振り背筋を伸ばしてボディを倒して両足をアップ右両手をアップで盛大に振りますせーのアイセル大好きありがとうついたねアイセル大好きンも焦った愛してル大好きありがとう 愛してる大好き貯金のポーズでキープさあシスターもだいぶ復活はいいいですついでにいいですもう入れておきましょうはいありがとうございますナイスもうちょいだもうちょいもうちょいねもょいもょいで完全復活はいでは左足さんを置きます右足さんは後ろ、はい、で左足さんきゅうり足をもみせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスきかいさん 愛してる大好きありがとう愛してる大好き内ももどうぞ愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でねはいではひっくり返します左足さんのふくらみ外側さん体重かけて愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスお膝を立ててふくらはぎ裏側さん せの、「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔で膝下ぐいぐい」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き膝上ぐいぐい」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお皿周りぐいぐい」「愛してる大好きありがとう」「声出して愛してる大好き」 笑顔でお膝を伸ばして、もも上グイグイ、せーの愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、笑顔でつま先、お膝、内側、もも外グイグイ、愛してる大好き、ありがとう、い た, たたた、愛してる大好き、笑顔でワンワンセット、ここ世代に愛してる大好き、ありがとう。せの、大好き、ナイス。 はい、では右足のくるぶしをのけてくるぶししごきせーの愛してる大好きありがとう世代に愛してる大好き笑顔でどうぞ愛してるわもせとありがとう愛してる大好きナイス<笑>はいではお膝を立てますも桃浦ゆさゆさせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き内もゆさゆさ愛してる大好きありがとう愛してる大好き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 マーメイつまり背筋を伸ばします左の腰さんのところに手を当てて落としたところせーのクイッと落としてどうぞ愛してる大好き盛大にほぐして体重をかけて愛してる大好きワンーーセットはい愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス背筋を伸ばして骨盤を転がし右手さん右の膝の後ろあ膝の横左手さんお尻ぺた はい、後ろからせーの、愛してる大好き、ありがとう。骨盤大きく、愛してる大好き、笑顔で、ね、声出して、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス。背筋を伸ばして、右手さん、右の腰の床、左手さん、腰骨、はい、腰と肘と肩を ね,、まあ、ねじります、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、上ンせたはい、愛してる大好き、盛大に。 愛してる、大好き、笑顔でナイス。はい、では両手両足あ違う両足骨盤転がしこれ最後ですよマットさんを重ねますあの重ねなくてもいいですよもう座布団を触る方はそれで、はい、背筋を伸ばして足は肩幅よりちょっと外背筋を伸ばします骨盤後ろと前せーの「愛してる大好き」「アィガン」「ボディごとねこれ愛してる大好き」あ「アィガン」「モをセット愛してる大好き」 ありがと笑顔で、愛してる、大好きナイス、じゃあこれでラストクイック骨盤だけ、えー、倒しせの後ろから「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きありがとう」「ナイス」ではこれで終了いいですはい曲がまた合いましたありがとうございますいいですのポーズできてますでしょうかいいい、いです、すはい、ありがとうございます バッチリ。ではチェックタイムで両足を伸ばして座ります、はい、左手さん、どうでしょう左足さん、今やった方、うだいぶ落ちてきました足の位置もかかとの方に来ましたよ右足さんもいいです背中の位置もだいぶ落ちましたでご自分のボディをチェックしてシスターの左足のお膝さんもだいぶ落ちましたもうね膝の高さが全然違うわけですよ 最初とね、そこも感じてももさんも横広になりましたいいですはいということでバッチリです皆様水分また取ってくださいボディの変化があったら教えてくださいどうぞいやこれね継続でございますからねなんかこうリズムで覚えて継続した方がいいですねでも継続ビフォーアフターをチェックすると、えー、信, 信憑性を自分が感じられる 感じることができて、それがモチベーションになって継続につながります。そうするとボディが変わってきます。笑顔で行いましょう。はい、ということでバッチでございます。いいです。はい、ではシスターの告知タイムでございます。飲みましたね、ハナさん。よかったです。はい、ではシスターのひろみの日の地。いいです。ビデオ上映会、ボリュームワン、ひろみの日の地、三月二十六日十四時と十八時、会場スタジオエヴァ新宿区新大久保。 駅より徒歩4分スタジオエヴァでやっております是非こちらの方はねシスターさんのね懐かしいビデオ、うん、ねシスターさんが修行した時の終了公演ですね2年間 修, 了修行しパントマイムのをね習う修行をしてそれの終了公演のビデオが奇跡的に残っております奇跡ですよその模様をお届けしながら名越先生のねコメントなんかも入っております その模様をお届けしながら、シーサのトークもついているという感じです。ぜひご覧ください。QR コード、こちら。ら、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、皆様、今日もお元気な一日をこの先お過ごしください。いいです、いいですストレッチじゃなくて、<笑>間違えた。ありがとうストレッチでね。毎日ね、元気に過ごしていただければと思います。あの、明日も9時からあります。 で明日金曜日ですから来週分のねスケジュールまた発表しますんで楽しみにしておいてくださいということでいいですかいいですはいありがとうございますでは素晴らしい金曜日を、ね、お過ごしくださいハンバナイスデイチャオ バ, バイバイ Thank you!